久留米ふるさと大使のパンチ佐藤です。久留米のビューティースポットといえばそうですね。甲羅大社からこう。見下ろす筑後平野、夜はこうライトアップされたね、階段。最高です。年に一回は家族でこうして温泉に行きたいな。冗談じゃないですよ。久留米温泉だったら、月に一回、週に一回、毎日でも入れる料金。選出は間違いありません。 そうですね、久留米っていうのはグルメな町だから困っちゃうのよね太っちゃうの炭火焼き五島の焼き鳥鳥助日吉丸そうですねラーメンといえば大砲ラーメン丸干しラーメンうどんといえば久留米荘あ僕が一番を決めちゃいけませんね皆さんの下でチェックしてみてくださいもう一つ久留米のジーンズといえば久留米ガスリー 風の贈り物そうだな。ありがとうございました。えー、久留米デビューの方は西鉄久留米駅から徒歩1分立ち飲み、酒場、朱波のこのご主人にね。こう旅の相談なんかすると間違いないと思います。実は僕もそうだったんですよね、はい、え。これからよろしくお願いします。ますあなたを久留米で待ってます。第7。